駒沢大、駒大が2年ぶり8度目の総合優勝を果たした。大谷広明監督64は優勝会見の最後に監督を退きます。3月で終わりです。藤田と交代します。と勇退することを明かした。教え子でマラソンの元日本記録保持者藤田敦子コーチが公認となる。逆三角大谷監督の名言集。 星、何がガッツポーズだバカ野郎。ガッツなんかやってる場合か、トップで走ってるわけじゃない。6年1月2日、5連覇を狙っていたが、3区まで5位。4区でタスキを受けた田中広樹が、右手でガッツポーズを作ってスタートして。星、不干渉だぞ。いいか、諦めるな。おえ、おえ、おえだぞ。 6年1月3日8区で2位に浮上した酒井光一に対して、酒井は首位に立つも区間2位に、星、そこで男だぞ、そこからだぞ。10年1月3日9区で高林雄介が中台をかわし山梨学院大も抜いて2位に浮上して、星、飛べ、飛べ、飛べ、飛べ。最後の最後だ、頭から突っ込め。 14年1月、二日5区で一位東洋大を追いにいを走る馬場翔太が山を登り、追え最後の下りに差し掛かった瞬間、星、白バイを抜け、16年1月3日ロックの宮下孝一のペースが上がらず思わず、星、追い、裏野、人の後ろばかり行ってちゃダメだ。引っ張っていかないと、いいが二人で行けば裏野学官賞、お前、伊藤、 ワクカンさん、4番だから、19年1月2日、5区で伊藤札田の後方を走っていた国学院大のエース裏の遊兵に対して、結果は裏の学館賞、伊藤ワクカン5位。星、倒れてもいいから、それぐらいの覚悟で最後まで走りきれ。男だったら行くぞ。21年1月2日二区の田沢角のラストスパートで、 星、早く前に行けって言ってんだろ、テレビカメラ。21年1月、3日7区の花尾京介を撮影していたテレビカメラに前に行ってくださいと優しく注意しても状況変わらず激怒。星、やったね、やったよ、お前男だ。21年1月、3日10区で区間賞の走りを見せた石川拓真に20キロ付近で、逆三角大谷監督荒かると、 星選手時代、会津工業高校卒業後、実業団の小森印刷に就職も、24歳で駒台の二部屋館に入学。川崎市役所で働きながら競技を続け、箱根駅伝は1ケラ3年まで3度出場。5区と二区で区間賞。星堂歴95年4月に低迷していた母校の駒台のコーチ就任。2年目の96年度の箱根駅伝で袋優勝。 総合6位に押し上げる。助監督を経て04年4月に監督に就任した。星3大駅伝27コ高知、助監督時代を含めて、出雲、全日本、箱根の3大駅伝優勝27度を誇る。星箱根4連覇01年度から04年度まで箱根駅伝総合4連覇を達成。03年度の3連覇はオーロ袋の完全制覇を成し遂げる。 星全日本3連覇06年度から08年度まで全日本を3連覇。07年度は箱根との2冠無理を達成。星駅伝3冠無理22年度は出雲全日本、箱根と3大駅伝を制して、史上5校目の3冠無理達成。箱根はオーロと共に制する完全優勝。 岸形大谷広明、大谷広明1958年秋ら33、7月30日、福島県生まれ。藍津高卒後、川崎市役所などを経て83年に24歳で駒大野幹部に入学。1年で国区区間賞、2年は2区5位、3年で二区間賞を獲得。4年は年齢制限で出場できず。卒業後はヤクルトで活躍。 95年に母校のコーチとなり、助監督を経て04年に監督に就任。